おはようございます今日はこちらのボクシーの話題でご紹介します私この車を今回お借りしまして長距離移動をしてまいりました実際に使ったセチュエーションでこの車のインプレッションを今日はしていきたいと思いますまず1発目はこの車車中泊で使ってみましたので私の車中泊で使った所感について ご紹介をしていいいきたいと思いますまずその前にこの車の簡単な概要紹介ということでいたしますこちらの車はガソリン車2リッターの SZ になります、まあ、私納車する車はこちらの白の SZ のハイブリッドになるので、まあ、少し違うモデルにはなるんですけれども、まあ、ガソリン車も試すことができたので まあ、非常に良かったなと思っております。で、こちら、車中泊してみての私の所感気になるポイントっていうことをまずご紹介していこうと思うんですけれども、まず、こちらガソリン車だったということがまずありました、私もその辺すごく気にしていたんですけれども、でこの車、私、中央道、今、中央道、昨日走ってきたんですけれども、その限りで行きますと、最高燃費が立体 16.6 でしたでそこから車中泊して、まあ、一晩中エンジンをかけてたわけじゃないんですが4時ぐらいからエンジンをかけ始めて今消えてしまいましたが 13.5 まで落ちておりますなので今外気温的には16度今こちら愛知なんですけれども今16度になってますけれどももう11月の まあ、半ばぐらいになるという状況ではあるんですが、まあ、結構もうそれでももう寒くて、エンジンをかけておかないと、やはり少し風邪ひくなという感じでした。でガソリンの場合はもうエンジンをかけたままずっとこうアイドリングしていかなきゃならないということで、ちょっと燃費がすごく気になされる方にとっては、ちょっと車中泊には少し向かない部分というのがあるんじゃないかなと思います。でもう一つ、 こちらも私も今までずっと声を大にしてお伝えしていたんですけれども、シートヒーターです。このシートヒーターがあると、非常に車中泊には有効的だということをお伝えしております。それは何かと言いますと、こちらになります。この同じシートがついていることによって、エアコンをかけた状態にしなくても、車中泊ができるというところになります。ガソリン車の場合ですと あまり関係ないかもしれないんですけれども、ハイブリッド車の場合ですと、エアコンを例えば入れないで、このシートヒーターのみだけ入れておけば、エンジンのアイドリングしている時間というのがすごく短くなるということがあります。なおかつ、エンジンが始動して止まるということを繰り返すわけなんですけれども、その始動サイクルが減らせるので、車中泊時の燃費性能を上げられるというメリットがあるわけです。 で、この温熱シートがすごく便利だということなんですけれども、さらに言いますと、私このような形で車中泊しているときっていうのが、こういった形にしています。すごくよくできておりまして、私身長175あるんですけれども、こうすると、まあ一見この辺が少し凹凸があって見にくいんじゃないのっていう話もあるんですけれども、まあ私の場合、ここ凹凸がないわけなんですけど、ここからここまでのスペースを使って、 まあ、今回寝ることができたので、まあ、175の私であっても十分もうこのスペースさえあれば、しっかりと横になって寝れると。まあいうことですごく寝心地は、まあまあ良かったです。正直。なんか寝心地が悪くて寝れないとか、まあそういうことは全然なかったので、まあすごくいいなと思いました。ただ、こちら後席にもやはりシートヒーターがついていると、まあ非常に良かったのかなと思います。そうするともう完璧に、 エアコンかけないで寝れますし、まあガソリンの場合は関係ないんですけれども、まあ私の場合はハイブリッド車なので、ハイブリッド車の場合だったら、もう寒い冬場の時期であっても、温熱シート前と後ろをかけておけば、あとはここで寝てしまえばいいわけなので、非常に暖かい状態で寝れますし、まあエアコンも状況によってはかけずにいられるので、待機時の、車中泊時の燃費性能というのも大幅に下げられると、まあいうことで、 まず一発目、車中泊してみて、私、この車を使ってみたんですけれども、今回はガソリン車ということで、まあ、ご紹介をいたしました。で引き続き、こちらの車、関東に帰るんですけれども、まあ、中央道、もしくは東名を走って帰っていこうと思っているんですが、このガソリン車、まあ、今回このユニットが2リッターのダイナミックホースエンジン積んでるんですけれども、 長距離移動に向いているのかどうかというところがすごく気になるところだと思います、これは試 乗, 試乗しているコースでは分からないところかと思います、中央度は特にアップダウンが激しいので、まあ、エンジン の, その出力というのがすごく試されるところかと思いますので、まあ、そ, ちらのそちらを話題にお伝えするのと、まあ、最後に燃費性能 16.6 という内訳についてをご紹介していきたいと思います。 続きまして高速道路での長距離インプレッションをしていきたいと思います。今回は中央道と新東名走ってきております。で今帰りで今新東名なんですけれども、まあ、長距離区間まあ、約300キロちょいぐらいの東京大阪間あ東京名古屋区間での、まあ、こちらのボクシーのガソリン車今回になるんですけれどもまあ、インプレッションをしていきたいと思います。なかなか一般道とか 試乗する状況では感じ取れないい部分においてのインンプレッションをしていこうと思いますでまず私自身の感じたところとしましては、まあ燃費です、燃費が高速道路、ガソリン車なので、もう少し燃費が伸びるかなと思ったんですけれど、行きは中央道、アップダウンの激しいワインディング路みたいな形の中央道なので。 車のエンジンの出力、トルク、その辺が結構要求されてくる道になる、なりますで。燃費が結構悪化するんではないかなっていうふうに私自身思ったんですけれども、走り終えてみると、リッター 16.6 キロということで、まあそこそこ検討している方なのかなという気がしました。でこちらは2リッターのエンジンで、車重も1700キロちょっとぐらいある車、乾燥重量である車なわけなので、 まあ、そういった意味からおいてもリッター1 6 6キロというのはまあ相当燃費性能としても高い、まあ、コンパクトカーの車でいうとまあフィットですと今の現行型のフィットでも街乗りですとだいたいリッター17とか1 8キロ走りますのでまあもちろんその走行モードは違うわけなんですけれどもまあコンパクトカーにこう引けを取らないまあ高速道路においてはまあ燃費性能というものを兼ね備えているというのがガソリン車の燃費性能になってくるかなと思います。 で今は今回は中央道になりますので120キロでの高速区間になりますでアップダウンが激しい区間よりもむしろこういった少しこう速度が伸びるところですねこういったところになってきますとやっぱりどうしてもギアの、まあ、レシオの影響等もあって、まあ、一般道を 重きを置いて設定されていると思いますのでどちらかというとストップゴーをできるだけ軽くしてあげようと車が重くなってしまうとどうしても乗りにくさというのは出てきてしまうと思いますので、まあ、レシオという意味において、まあ、CVT なのでその辺は調整でうまくやってあるんだとは思うんですけれども、まあ、高速道路、今こちら 120km 道路なので 120km でちょうど2400回転2450回転ぐらい2500回転行くか行かないかぐらいなんですけれども。 まあ、この状況において走らせていくとだいたい1 4 5 k ロぐらいで今リセット間の平均燃費になりますので1 4 5キロということでこのぐらいの燃費性能になるかなと思います車速をこう落としていく行った中央となってくるともう少し燃費性能としてはリッター2キロぐらいこう上がっていくという方向になってくるので、まあ、やっぱり ギアの列車という意味においては、あまりこうスピード、ハイスピード重視というよりは、むしろ、あのー、低中速ル力を補うという意味において、えー、そちらの、えー、一般道、それから郊外においてのストッバンド後に動きを置いた列車設定になってるんだろうなというのが、まあ、見て取れるかなと思いますので、まあまりこ う, こういった車、 あまりこうスピードを出して飛ばしちゃったりするとやはりガソリン車といえども燃費性能としては少しこう悪化していく方向にあるのかなという気が、まあ、実際にこう一般道こういった高速道路に乗ってみて感じたところになりますで燃費の話はしたんですけど今度はまあこういった高速道路になってきますとあの上り下り勾配 が結構大きくあって中央道なんかですと談合坂かなり勾配があってしかもかなり長時間登っていく道があるんですけれども、まあ、そういったところですと、まあ、結構ねあのこの車やはり2リッターで、まあ、出力が確か170馬力くらいの車だったと思うんですけれどもやっぱり車重を考えるとね結構。 エンジン自体の出力がちょっと足りないなっていうところはやっぱり正直感じるところではありますし、これ、レギュラー指定なので、どうしてもトルクが足りない、低速時のトルクがねどうしてもこう足りない部分っていうのがやっぱ出てきてしまう、これでまたオクが使えるのであれば、低速のトルクをねもうちょっとあの上げるということもできる部分もあるし、ターボチャージャーをつけて、高速はあまりこう伸ばさないで、低速トルクをまあ重点的に補ってあげれば、もっと 車としての動力性能っていうのは上がってくるとは思うんですけれど、まあ、いかんせんやっぱりレギュラー指定ていうところが非常に重要なポイントにはなってくるので、まあ、そういった意味ではもうこの2リッターの NA でっていうことでってに絞られてくると思うんですそうするとやっぱりどうしても下のトルクっていう意味において少しこう足りなさがあってやっぱりエンジンをあの少しこう回していかないとどうしてもパワーがついてこないっていうところっていうのがま出てくるかなっていうのがまあ正直、印象としてはあります。 ハイブリッドに関してはまだ私、車が来てないので、まあ、ハイブリッドが来たらまあ同じ道をまたあの仕事も控えているということもあるので走ってインプレーションできる機会が得られたらなとは思うんですけれども、まあ、ガソリンに関してはまあそういった意味でガソリンに関してはこういった高速道路東京名古屋区間を走るというセチュエーションにおいては、うんまあ、燃費性能としてもまあエンジン自体の 動力性能に関しても、うん、まあ、すごいいいねっていうレベルではないんですけれども、まあ、もうちょっとこう物足りなさ、もう少し何か、あのー、納得できるような、そういった性能があると、性能をもう少し納得できるような出力に関してもそうですし燃費、燃費性能に関してもそうなんですけれども、もう少しこう納得できるような何かが欲しいかなっていう気が、まあ、正直にするところではあります。 ただ車自体はやっぱりものすごく静かでして、まあ、こういった今、加速入りましたけどこういった時にエンジンが回る回転が上がるわけなんです、まあ、トルクが足りないので回転上げるしかないわけなんですけれども、まあ、こういった時に耳障りになる部分というのもまあかなり少なくはなってますしあの先ほど、車中泊の話もさせていただいたんですけれども、まあ、寒くてまあ暖房を入れたときに。 エンジン自体のアイドル、アイドリング自体も全く耳に入ってこないので、ものすごく車が静かですし、まあ、そういった NV 対策という意味においては、まあ、かなり満足のできるレベルには仕上がっている車なんではないかなと思いますので、まあ、こうやって走らせていて、やはりすごく久しぶりに乗ったんですけれども、まあ、車の上質感みたいなものは、もうバッチリと、この車の操縦性、それから操縦性に、車のこういった操縦性、 それから乗り心地、それから振動や音、まあ、そういったところにもしっかりと出ているので、これはものすごく楽しい車だなって思った次第になります。でせっかくですので、今、まあ、新東名走ってて、120キロ道路になっておりますので、まあ、車の高速安定性、その辺を見ていきたいと思います。でこういっったやっぱり加速 するときはやっぱどうしてもなかなか期待できないところはやっぱりどうしてもあります。で、車自体の安定感という意味においてはもう120キロの道路でももう十分安定してて、で新透明なので路面が非常にま良いということももちろんあるんですけれども、まあ、車自体もこうやって乗っていて非常に。 滑らかでしっとりしていてでこのしっとり感この滑らかさみたいなものがものすごくこう癖になるような、まあ、そういった感じがありますし、まあ、それによって車の走りの増出さというものがしっかりとこう取れる、まあ、そういった車になっているなと思いうことをすごく感じますでこの車体剛性が非常に上がっているこのフロア自体の剛性がものすごく上がっています それによって、まあ、こういった路面、真、ま、っ平らな路面ではもちろんないわけなので、で当然、路面の凹凸、でこういった継ぎ目であるとか、まあ、そういった時に、ステアリング、ハンドルがこう取られる、車体が、挙動が変化して、修正打を与えなきゃいけないような、そういった状況があったりするわけなんですけれども、この車はもう、そういったことも一切なくて、手を、 ステアリングにこう添えるだけでスーッとこう車がまっすぐ走っていってくれる。まあ、これがもう剛性感の高さゆえの証拠になると思うわけなんですけども、まあ、非常に車が安定している。で横にこうトラックが来てもこう全く フラつきというのももちろんん少し出るんですけれども、でも全くステアリングがないステアリングハンドルが取られるようなそういったことも非常に少ないのですごく安定して長距離移動ができるというところもものすごくいいところこの車のいいところですし、まあ、まだ 車特にハイブリッドの車待ってらっしゃる方すごく多いと思うんですけれども、まあ、この車私ももうそろそろ足かき1年ぐらいになりますが、まあ、引き続き待ってもね十分期待以上の車になっていると思いますのでぜひ、まあ、皆様納車された際にはまあ遠出に出かけてみて、まあ、この車の良さというのをまあ体感していただければなと思います、はい、それでは今回はこちらの新型のボクシー これは2リッターのガソリンになりますけれども、当、まあ、出した私の、まあ、車中泊、当出した時の私の2リッターガソリンエンジンのインプレッションということでご紹介をいたしました当チャンネルでは最近は車のカー用品、ガジェットをまあ中心にお伝えをしておりますいち早く新しいガジェットをチェックしたいという方はぜひ。